皆様こんにちははい、えー、トネラを挟んだすぐ向こう側、えー、ご近所の、えー、調子よりやってまいりました黒潮美優と申します、えー、ここのお祭りの参加久しぶ り,、えー、しぶりになりますが、えー、記念すべきね第10回ということで、えー、参加させていただいております第10回開催おめでとうございます皆さんのね、えー、記憶に残るような 演武をしたいいと思いますが、えー、ご覧の通りおり黒潮ビュール土曜日の参加率が非常に悪いこれが悪い特徴 の, あのチームとなっております、えー、明日になったらこの倍まではい き, いきませんけどね、えー、人数増えます、えー、この人数でもできる限りのことここでやりきりますのでどうぞご声援よろしくお願い申し上げます<笑>浮世の空に。 凛と立つ花。 しい世界 黒潮ビールだね。はい、たくさんのね、えー、拍手いただきました、えー。これからね、今舞台降りたら、注水して。これをもって、メンバー全員で、皆さ様とかお邪魔しますので、えー。これお祭りの宣伝のチラシなんで、もらってあげてください。本<笑>当よろしくお願いします。よろしく。<笑>ありがとうございました。黒潮ビールでした。